え<笑>ーなんだ泣いてんの喜んでんのどっちなんちゅうこと言うでもう聞いたらわかるやろこれは泣いてるやんかあ爆死したもしかしてちがわいなんでそんなん泣くねんいい大人が なんか軽くディスられとる気がする違う違うもうこれねイベントのねドロシータンたちのストーリーを読んで泣いてるんですよあー感動的やねいやこれ今までで過去一じゃないうんーそう思うていうかなぜこれをコラボでやらなかった<笑>いやコラボは「半券がどうの?」とかあるんじゃないまあそれもあるかもしれませんねはいということでねまあちょっとネタバレなのでこれはこのあたりで今日はですねなんとなんとすごい情報がファミ通を買ってまいりました うわーおめでとうございますはい、ということでねただこれねもう当たり前ですけれども商業誌なんでそのね商業誌が出している情報をそのままね我々がコンテンツにして話題をかすめとるっていうのはよくないことですのでそうですね法的な引用の範囲でだけねちょっと何点かこんな情報ありましたよということで触りだけね今回は抜き取って引用動画ということでお伝えしていきたいと思いますいってみよう はいということで大きく分けてね4つなんですようんそんなにやりますかはい今ねメインストーリーが何章までやってますか今までちょうど22章が追加されたところでしたねはい21と22が追加されてまあおそらく庭刻みなんでしょうねうんで他のゲームだったらね大概が長いゲームになるとね半年に1回ペースとかね追加がそうなるねはいそんなザラですよねで今が5月なんで残りがね、まあ、半年 ちょっとあるぐらい、うん、で今回追加されたばっかりなんでこれ下手したら今年中にあと1回追加あるかなしかぐらいかなと思ってたんですよ。おおそれはじらされている。4ヶ月に1回って考えたとしてもそれなりにねそんな遅い方ではないと思うんですけどそれで9月でしょう。ほんまやね。うんほんな次の4ヶ月後って言ったら来年になりますよっていう話になってくるんでまあまあそれぐらいでも別に普通かなと思うんですけどこれについてなんとプロデューサーの方が答えてましたよ。 なななととだ気気になる気になるるただねこれね確定情報じゃなくてこれサムネイルにも「言及」ってちゃんと書いてるんですけどあくまでも言及されてるだけですよということでね、ま、期待を膨らます程度にとどめておいてくださいね。予防線張ってこ当然じゃないですか我が身が可愛いいですからね。<笑> <笑><笑>はいということでこれですね現在チャプター20まで実装されていますがこれおそらくだから今回の実装前のインタビューだからですねで今後の追加ペースについて教えてくださいじゃあ今からヒョンソクさんやりましょうかあほんまにほなら俺女子アナやるわなんで女子アナになった今<笑>行くで、ね、はい現在チャプター20まで実装されていますが今後の追加ペースについて教えてくださいア<笑> ユウさん早く、はい。メインストーリーについては今年中にチャプター26まで進むことを目標にしています。いやっ やった<笑><笑>まあ、っさんすげー<笑>ということでねなんとなんともう5月でね今回実装されたばかりで残り7ヶ月しかないというのにあま7から8ヶ月かなにもかかわらずなんとなんとまだこれを目標にしてるとすごいんでやねんだからさっき言ったでしょだいたいいつも2話ずつですよねって。 2回ということはだいたい4ヶ月から3ヶ月2回ぐらいですよ。<笑>算数できんかった。いやもう人なのに聞いてる？<笑>ほんまに、ね、いつも思うけど聞いてる？<笑><笑>全く聞いてへんな私。<笑>いや認められても。<笑>まだ続きあるからじゃあエムシ今度はヒオソクさんやってみ。またハーフアニバーサリーで実装予定のオーバーゾーンイベントのように<笑>メイストーリートの関連性が高いイベントストーリーも今後続々と追加していく予定です。もまたそのゲーム。 それにもやな全然違いがわからへんかった。<笑>はいということでねよ<笑>要するに今回のね「オーバーゾーン」みたいにメインストーリーと関連性が高いイベントストーリーつまりですよ、うん、今の既存のキャラクターたちの掘り下げだと思うんですよ。わー 嬉しいなそれこれなほんま嬉しいっていうかさもう今回のマッチって最高やったよなストーリーいやほんまそれよもうめっちゃピルグリム舞台組みたくなったもんそやねほんまそれまだ続きあるやんうんこれも超楽しみやしさもうもうなんかやっぱ掘り下げのさストーリーが上手いからもうあれ見てしまったら登場人物が好きになっちゃうよねいやほんまにそれよそういう時に限って衣装違いとかピックアップされとんねんな <笑>そうそう<笑>そういうことですよだから今回もさドロシーたんがね あ, あれですよドロシーたんで言うとあのパンツが見えてるあの子ですよこらーこら言わんでよろしいあのドロシーたんのことが今までさそんな好きじゃないよっていう方がまあ、ストーリーを読んでたら読んでる人ほどね多かったと思うんですよ<笑>まあ確かにうんなんだけど今回のさイベントストーリー掘り下げを見てやっぱドロシーが好きになったっていう人は絶対多いと思うんでねと思いますねうんでその好きにな もうそれはね<笑>なんというかうまいよなあ<笑> なあだからこんなさもうドロシーのストーリー見てしまってドロシーが好きになってしまったらさやっぱり戦闘でドロシー使いたくなるんだってわかるいやこれはちょっと消費者心理をねもう完全についてきてるねそうやね私もあれ見て感動のあまりなんか30連ぐらいしてもうたもんねいや<笑>それは関係ないわあなた<笑>どっちにしろ回してるよ、ね、あなたは<笑> 指が勝手に<笑>はいということでねこれが情報一つ二つですねうん次ですねこれももう全部言及なんですけど皆さんニケに一番今待ち望んでるものって何ですかえエムシやったらまあそりゃ巨乳かもしれへんけどえー、そんなん俺望んでないわえー、嘘あもしかしてチラリズムの方やったいやそういう目でニケを見てない嘘ばっかり心意気がどうとか言わとったやないかちゃうねちゃうね俺はねそういうこと言ってるんじゃなくて誰かねニケにやってほしいもんって何ですかって言われたら 迷わず、ね、エロフィギュアを出してほしあおいあ、間違えた間違えた迷わず、ね、アニメかって答えるんですよ なるほどいや確定ガチャかと思った私ちゃ<笑>うわいや確定ガチャ欲しいけどねそらえ<笑>せやろでさもうさっきも言ってるけどもうしつこいけどさもうマジでストーリーいいやんニケってそうやねん特にこのエロ売りからのさ入り込んだらストーリーヤバいみたいな感じのギャップもすごいし<笑>だからねこれだけストーリーがいいゲームなんでもう絶対アニメ化と か, うかもうビジュアルも最高やしねめちゃくちゃ合うと思うんですよそうやだ もうあまあ、あとはちょっと胸なふわせなあかんかもやけどなそんなんせんねええねん も, もう18禁んねええねん深夜枠やややめて<笑>小びんでよろしいそれあなただけですこれも記者の人ナイスですよグッジョブですよニケはテレビアニメ化などは考えていますかそこになんとアニメ化の可能性については探っているところですはいといととうここでねこれ探っ いいるととうことでもうねやっぱりアニメ化に向けて何らかのアクションは起こしてるんですようわーすごいなやっぱり動きが早いねうんでまだ明確にお答えできる状況ではないので「ご理解いただけます」とって書いてあるので何度も言いますがこれ言及してるだけですからねうん全然何も決まってないと思うんですけどただ少なくとも狙ってるよということでこれだけ売れてるゲームですからね資金力はありますよですよねーうん で, もあるでアニメ側もこれだけねまあ今のね二次元の作品のトレンドでもある美少女ですよねうんでこれだけ多彩なキャラクターとストーリー性まあね魅力的なコンテンツなのは間違いないんじゃないですかそれはありますねはいだからまああとはね半券とかお金の大人の事情でね実現するかどうかっていうところだと思いますがまあとにかくねこれ結構期待はできるんじゃないかなとそうですねいう感じがしますよね マジでやってほしい。もう俺ビデオテープ擦り切れるまで見ちゃうぞ。<笑>ちょっと待ってビデオテープとか一体いつの時代の話？はい、でですね、あともう一つこれはね否定的な人も多分多いと思うんですが、私は肯定派コラボ。おおコラボ。うんマルリさんコラボ。因縁学院とやってほしいって言ってたな。<笑>だからさそのネタめっちゃ古いしわからへんし。<笑>はいということでね次のコラボイベントはいつ頃予定されていますか？またコラボタイトルは すでに決まっているのでしょうかって聞かれてまあ、今回ねニーヤ の, あの告知がありましたよねありましたねはいこれに関しては何の言及もされてないんですがなんとなんとこれが今回でも一番衝撃度大きいかなと思うんですけど検討中の検討中のアイディアはアイディアは滝に渡りおお滝に渡りそうだからねもうやっぱりちょこちょこやってくんではなくてもうたくさん 今後も断続的にコラボやってくんですようわこれ絶対アぶノーマルタワー追加されるやつやそれ絶対されるであでもさ今のままやとちょっとスペースがえスペースいやだからタワーのスペースがないってば今<笑>だから<笑>どうでもいいわそれは<笑>どうでもよくないよ今から言ったら真ん中のところの上に横にくっつけるしかなくなっていくねんくっつけたらいいじゃないいやあかん見にくい<笑><笑> もうなんかあれやなクレーマーみたいなっとるないやだって気になるやんかい や, いやだから気になる人おらんってそんないや絶対気になっとるみんな気になっとるはずやそうそうかなまあそうやねまあスペース大事やねうん。はいで続きがあって一部はコラボについて具体的な話し合いも始めていますなんと一部そう一部ですでちょっともうこれ読んでるだけでも興奮してくるんだけど内容や時期を明言することは難しいですがまあまあそりゃそう そうでしょうね、このユウ・ヨウソクさんにも、えー、立場というものがありますから後から攻められたかなんでしょうからねそりゃそういうでしょう、うん、でですねその続き以前のコラボイベントのように面白いアイディアがいやまあまあまあ以前のコラボイベントはストーリーかなり手抜きあったけどまあまあまあそういうでしょうねプロデューサーの立場だったらそう言わざるを得ないでしょううんちょいちょいツッコミがどこっぽいただですねこういう面白いアイディアがたくさんありますのでご期待いただけると幸いですイエーイ イエーイ<笑>ということでねもうこれからもね日けはおそらくもう大丈夫だよあの、盛り下がってるとか飽きるとかねそれは人によってあるとはうんだけど多分ねもうずっと。 なんかしらねイベントごとやってくれるんでもう我々ユーザーはね感情の起伏がやばいへ<笑>うやねうんもう横一線なんてことはほとんどなくって虚無なんてものはね日経においてはもう存在しないなんかしら仕掛けてくるうん配信者としてもありがたいですねえいや俺そういうなんかダサン的なとこあんま好きじゃないうわ不在ざい<笑><笑>はいということでねまあ本当いいゲームだよこれはうん神ゲーですねうんまさにね ソーシャルゲームのなんていうの運営の仕方としては、まあ、バグとかねあれはちょっといただけない部分もあるんだけどただ盛り上げ方としてはねすごいいいよねうーんと思いますねいやほんまに楽しみ飽きひんなそう飽きないこの一言に尽きるでまあ俺的にはねファミ通ーついたこのあたりででさ今回のこのイベントやねんけどこのクオリティのストーリーがね毎回のようにやれたらもうこれってさもう飽き ないよねうんと思いますねなんかもうアニメ見てるみたいやったやんうん素晴らしかったほんまにいやだってさあれアニメーションとかじゃなくてキャラのさ当てる子だけであんなに引き込まれるのってすっごい表現力よねそうやでほんまそうやでだからまあとにかく声優さんってすごいよねっていうのもあるしあとはやっぱりねこれゲームニケの世界観がね秀逸なんですようーんこれほんと冗談抜きでさエロって売りの一つだと思うんだけどそっからのこのラックスさよ<笑> シリアスな感じそうねそうねこれを世に言うねジャイアン効果って言うんですよあそんなことあるんですかそうあのギャップってねすごく人の心をね引きつけるもんなんですよなるほどギャップ萌えというやつですかそういうことですねだから私もドロシーさんがなんかシリアスなことを言ってても頭の中ではそんなん言うててパンツ見えてんねんぞとかそんなこと思ってないけどね<笑><笑>おいもうカナ 殺したまあそういったらさまるりもガチャであんなボロボロに泣いてるけど実は解説はクールビューティーやったりするもんなはいということでね今回はは「あいについていいちょっとね実際買ってみて読んでみましたでめちゃくちゃページ数もありますので情報量も盛りたくさんですからもうね今私が言ったことなんてほとんどねもう砂漠の中のね砂一粒ぐらいですよ。<笑>なのでぜひね膨大な情報量ですので日けの情報うを植えてるよという方はお買い求めされてはいかがでしょうか でしょうか<笑>ちなみに案件動画ではありませんはいこれは違いますねいやもう普通におすすめできるっていうだけねうんはいということでね今回は特に攻略とかも全然関係ないねラジオ動画ということでしたけれどもいかがだったでしょうかまた皆さんの方でも思うところこんなの期待なんていうことがありましたらお気軽にコメント欄にてお寄せくださいくださいということで今回はこの辺で最後までご視聴どうもありがとうございましたありがとうございましたじゃね